フリーハンドレッド状態にならならいんですか、ね、<笑> 5人ですか<笑>何人ですかか人人、人、簡単に言うけどね。 すいますよ <laughs> 右側2人しかいない今んとこ水援護であのー が重なってるやつより手前にいる。奥にいる。二三発援護して。いいよ。あ, あ。 おお、見られてた。こわ。こわ。まだ、あ。もう一人、手前、味方側にいる。 左方向に火力援護できないかな あ, あ車らへんでいいや一歩進んだバナー そこから十…えっ、ー、と十字時方向にいる二人十字時方向に二人一人車の裏車に向かって援護してくれ。 ワンダウン車の向こう<笑>一番乗らね了解<笑>左奥の方左奥の方に一人いるから気をつけてどうぞ<笑>一番左 いや、左。左 悔し い, い, と い, いと、ね。悔しい。 ひ、えっとひ、えっと、えった、とえった、と。えっと Thank、you